まあ、今日は友達のマリカちゃんと一緒にランドしてもらいたいと思いますんではい、はい、よろしくお願いしますお願いしま す, します<笑>緊張してますしてますあ<笑><笑>んましんないんですけど<笑>演じてるかもしれない<笑><笑><笑>さっきまでそうじゃなかったもん<笑><笑><笑>じゃあ行ってみましょうかはいはい。インコースからでショートですね最初は コースビー百十八ヤードです。ユーティリティ使います。ちなみにそれ結構右向いてるよ。<笑>バンバンカー方向向いてる。あの黄色い特設ティー狙うぐらいでいいと思う。よちょっと右行くと思うから。結構ユーティリティもすごい気が付く。いいじゃん。やったー。 はい。うん、え、オーバーする？え、すごい。どう？え、ね、<笑>どうした？<笑>やったー！嬉しい。ちょっと今日はあれじゃないですかね。<笑>もしかして？期待ができる回かもしれないです。<笑>めっちゃ笑顔。<笑>いや気持ちいいです。<笑>何番？九番をちょっと借りるみ。 おお、大丈夫。ね、うん、なんか入るわけですよ。あれ、必要だった、や っ, った。チュールすごいな、そこまで。やっぱり。<笑>本当に、判定が。違う。違うまあ、見いやー。めちゃめちゃ笑顔ですよそれ。本当に。<笑>いや、でも、これ毎回なんですよ。<笑>もう、ニマニマした。結構毎回。 1ホールはちょっと緊張してるからか、うん、気持ちが入ってるからか緊張がどうしてもいい感じになりますね。は<笑><笑>あよしょとあ<笑> でもマリカちゃんはやっぱあれですよ。あれスコアどのくらいなんですか？へ平均で平均でやった。エスリがおつかまりくだ切ったり切らなかったり。そのぐらい。アベレンジが全然ブレちゃうとき。うんうんうんうんあ。やばいやばいやばいやばい。止まんない。止まれ止まれ大丈夫。<笑><笑>ブロッテたなんですよね。 いいんじゃないでしょうかうんいいんじゃないでしょうかうまいああやったーあ、めっちゃ転べるんです ね, ね, ねちょ全然ダメかなと思ったけど全然ダメかなと思わないで<笑><笑>思った以上に<笑>転がった<笑>いや早いっすね転がるねむずそんな早い 結構軽くていいいやいや見ちゃううん下りがすごい多分なんか<笑>、ね、<笑><笑><笑>ありがとう<笑>このサークル内になったら今日 OK はいうわっ難しい難しい頑張れ頑張 れ, <笑>頑張れ ナイスです。ナイスイうわ。うーん、オッケーです。むずい、シャッパなグリーンがむずいですね。あ、二人仲良くさっきのホールは<笑> ダ, ボダボで。はい<笑>。ちょっとグリーンがあれですね。下りになるとやばそうですね。すね全部そんな感じかな今日。まあ、グリーンはそうかもしれないね。えっと、パー4の284ヤードです。 はい、いいかったー、うん、あれ。い い, い, い。今日いいじゃん。今日いいじゃんっていうのをれる。今日いいじゃん確かに。<笑>実力知ってるんでね、一番。<笑> う, ん、うん。でもキックして。うん。しないか。ちょっと隠してました。 い や, いやいや。えー、でもすごい飛ぶ。飛びますな。えー、どのぐらい飛ぶんですか。百八十とかですか。あ百八十は飛びますも、ね、うああ。そうだよ。二百は飛ばない。二百飛ば飛びます飛びますもん。飛も何何あ<笑>今ならあすみません。富山さんが運転なので、いえ、おせてください。 頑張いつまたばっか言ってきてる。でも、でそうまあ、でもこれ、<笑>あの、ボタン押すだけ<笑><笑><笑>。<笑>で、<笑>急な車の中で、ブレーキを踏まないで、くださいめっちゃ一番飛んだドライバーいくつぐらい。覚えてるので、は、まあ。えー、えー、五百。三十近い時は。マジ。でも、ラウンドだと、なんか、ちょっと転がってとかわかりますね。ゴルフはやってどのくらいなんですか。なんか。 熱がすごい入って試験に始めたのが撃つ人の前には出ないよご注意ください一年半前はいー、えー、すご い, すごいコロナ期間でああなるほど周りの先生たちもすごいで一緒にやろうと思って言っておお見てめっちゃいいところじゃたやりました真ん中です、えー、きました珍しい<笑>おいおい<笑><笑> <笑><金まで><笑>あの僕もそう思ってます。何を百そう。私お山の上まだまだ百七十九ヤードあるのでウッドで<笑>できる。行<笑>きます。いいじゃん。まあまあまあ。うん打ち上げだからね。あーあ入るな入るな。 入った分かんない、ちょっと分かんない、えー、危ない、入ったよね、なんかえみゆちゃんとは結構ゴルフも行くんですゴルフも行きますねああ。おとといも一緒に行ったんだよあおとといもえー、おととい、みゆちゃんはどうだったんですかみゆちゃんボロボロですボロボロじゃあ今日は、いいですねバンパンにちゃった今、出せるんですけど100ではい お前、お前、そう。ちょっとこうあたりですね。うん、<笑>ピッチングで。なんかグリーン周りもバンカーすごいから、出ればいいやぐらいじゃない、はい で, できる限り距離をちょっと出したいというピッチングで、うん、あのではなく。 う ま, いうまい。ナイス。よしよしよし。絶対稼いだ。ナイス。高いか。あ？溢れちゃった。ああ、ちょっとこぼれちゃった感じですね。ライン良かったですかね。うん、そう、すごい重なってました。<笑>これあれじゃない？三十ヤードぐらいじゃないの？そうですね。 フリーの。まずまで三千ヤードなので。三十で落として。ちょっと転がる。フォー三十分クぐらいだっけな、三十。危ない短かったか。いや、ちょ、ちょっとダフっちゃってた。そうですね、うんいやいや。やっぱ抜けてる方の方が、やっぱその振り幅が。 なんかビビってるよねうん、そっちの方が必ず大きくならないといけないからちちい<笑><笑><笑><笑>なしくどうしたん大 き, 大きくならずに<笑><笑><笑>いやこれしちゃうよね、私ナイスナイス、ナイ ス, ナイ ス, ナイス う ー, お ー, ーキリキリ、okay okay. っあ、ギギリリ入てますやったもきれいのです。 さっきのホールは八と、うん、が八ですあ。ダボです。ダボ。まあバラ始まったばっかりで、でもなんか八だったけど、なんか悪くはないと思う。なんかミスしちゃうかなっていうなんかこうアプローチ難しいですよね。グリーン周りが。アプローチ惜しかったですね。もったいない。も、うん、ちろん惜しかったし<笑>、ね。マリコも珍しい。二人は年齢も完全に同級生なんですか。 い, いつから一緒なんですか。学校も一緒なんですか。高校が一緒なんですよ。ああ。仲良かったんですか、高校の時も高校結構遊んでたよね。まあちょこちょこ。あれ。あ<笑>結構とちょこちょこ。<笑>結構とちょこちょこ違いますよね。部活が最初一緒だったけど。そうそうそう。その、すぐ辞めちゃったんで。ああ、何部だったんですか。 あ、バレバレレ私チア高校生の時チアやってましたおあれバレやってなかったっけそれバスケじゃんバスケバス ケ, バスケは違うのでやってたんでで、すあ、なるほどでチア入ったんですけどチアやめちゃって で, でも結構私的には遊んでた方だと思って遊んでます今でもで ど, どういうタイプだったんですかこの学校であのなんかあのなんか蚊が全然あの端と端の蚊だったんででも昼休みになると、うん、あれかーあって 来るんですけど。 声が大きくやっぱりこう、えー、なんかごはん食べ行った先とかでも<笑>どうしてもこう盛り上がっちゃって、うん、声が大きくなっちゃって、うん、もう隣ですっごい嫌な顔<笑>だからおっしゃられてくなったよね全て声を変わてます。 までかいんじゃないかと思い。ああ、なるほどなるほど。うん、<笑>声が通らないからどんどん声が聞くなって。はいはいはいはいはいはい。今日もモーニングコールすごかったですよ。どういうこと？<笑>もうマリカ起きてる。ああ、してあげたの。え、うん、ちゃんはそんな可愛い声で電話して、<笑>確かに確かに。どういうどういう感じどういう感じ？マリカ起きてる。うううう<笑>てる<笑>こんな感じです。<笑>友達さん。さらのもうマリカからのは。うん。 さささあさあさあなどんな感じ<笑>えっともう恋が出なくてああーあー寝起きちゃう<笑>なるほど元気だったんですねまあ今でも元気ですけどねうんこれね大きかった恥ずかしい今思えば恥ずかしい<笑><笑>すごい恥ずかしいあーわかりましたはいこれなんか左の方パ道ソーかなええー巻いた え、なんか左行くの珍しくない？珍しいです。うわ、ん、ちょっと全身とかにしときましょうか。っ多分あれですよね。あれ、ありそうっすよね。狙いはマリカと一緒で。あれ、いいじゃんです。あ、ちょっと、っとあ、でもでもでも、うん、やべえだ。うん。一緒。はい。ありがとうございます。行きましょう、はい。はい。ありがとうございます。ミッチャー二段目。 てか何だめ？四だめ。イエーイ。ごめんなさい。いつも煽るからね、二人で。<笑><笑>そうなんだ。なんかどんまいどんまいみたいな掛け合いないよね。確かに。いい<笑>いい。いい<笑>はいざまーみたいな。こ<笑>の<笑>感じだから。 あっおー<笑>嬉しそうじゃん<笑>あまだ150あるのね。 すごいじゃな い,、ね、すごいじじゃゃんなね<笑><笑>ここれ方っててたた、るのの間、教えてもらったの先生にうわ結構あれですねアップダウンが激しいから。うん ランでリだほうがいいですけど、ウッドユーティリティ、今日、いっぱい使ったほうが良さそうですね。いつもだけど。うん、ここすごい打ち上げと打ち下ろしが、な、高低差がすごいあるね。うん、すごいですね。ずっとこんな感じが。つま先上がり下がり。と、うん、か。うん。スコアを難しす、うん、じゃあ、えっと、残り七ヤードを100。百ちょっと打ち上げなので。 ユーティリティで軽くね？オッケー。いいいいいい。全く見えないからどうなってるんだろう。ちょっと行ってみましょう。いいと。マジか。 ナイスナ<笑>、ねうん、イスナイスナイス。 ここはもうしょうがないですよね、めちゃめちゃ距離が短くて顎が高いから。怖いよね。あ<笑>、うん、でも い, <笑>いいと思います。<笑>ちょっと跳ね方がね、いい前に行ってくれれば、すご い, いす、ね、そう、ちょっと横に行っちゃう。<笑>うまい。あ、でも。逃げ えおおいいいいいななんんすすすか6ですおーすごいはい、うめっちゃ叩いちゃったよろしくないちゃんが、はい、<笑>私が私<笑>私がです。